はい、ということで今から<笑>眉毛の眉毛を<笑>やばいやばいグザグザ<笑>今からね眉毛をワックスで整えていただきたいと思います見てくださいこの綺麗な眉毛綺麗<笑>な眉毛<笑>じやっちゃうこっちが<笑><笑>それじゃあお願いしますお願いしますこれはマリファナですか粉塗るの初めて見ました ますいやいやいや、はい、おおなるほどあやばあすごいめっちゃ綺麗になってる<笑>やばいやばい 凄い初めてやったやっぱ剃るより抜く方がいいですもんね抜く方がするので月が生えづらくなってくるので綺麗に見えますもんね、そしてすげえ月が消えてる 下にったらいや ば, やば超綺麗すごっ、めっちゃ綺麗あすごい、眉毛マジ綺麗、うん、あめっちゃかっこいいですねめっちゃ綺麗ですね、うん、島袋さんに近づけたわもう結構近づいてますよ<笑>はい、ということでね今 えー、と、竹炊くと眉毛の脱毛をしていただいてどうですか実際にあの、え、どうですか俺が聞 い, い や, い, やいいですか逆だどうですか逆このキスでままにやってみてねやっぱりパッと見の印象が、うん、実際自分でも見て変わったなっていう感じですね、うんうんうんうん、どうですか逆にいやもうかっこよくなったんじゃないですか、ね<笑> 嶋、うん、袋さんに近づけ出たなら僕は大満足ですいやもう僕なんか全然<笑>超えちゃってますよいやいやいや絶対もうメンズも飲んも出てそうこちらイブボーイブボー六本木日比谷線で来る方は2番出口大江戸線で出る方は5番出口 4D 出口<笑>からまっすぐ行っていただければねつくと思うので住所の方貼っておくのでぜひ遊びに来てくださいお願いします それでは、ハローとしまぶくでしたバイバ イ, バイバ<笑>